本当の実力を見せるタイミングとでも言えばいいですかね<笑>これはちょっと照れますね刀は心を映す鏡ですね平常心を失うとふらつき決断力がないと迷いますから僕にとっては昔も今もご飯を食べるための手段でしかありませんけどまあどうにかしてみましょう未熟ですが ご理解くださいねここは僕が実力を発揮してみましょうお疲れ様でしたゆっくり休んでくださいそれはお断りしますちょっと間に入らせてもらいますねそこまで遅れてはいないですよねふん フンスイッよいしょっとトーン落ち着いてくださいね惜しいですねギリギリですねおっとここは僕が実力を発揮してみましょうクリフォトファクターって師匠が使った時はすごそうに見えたんですけどね 実際に同じ力を手に入れてみたら、師匠はそれ以前にもともと強かったことを改めて思い知らされましたね。<笑>ああ、僕の術のことですか残念ながら切れてしまいましたが、まだ新しく作るつもりはありません。今の僕には特に必要なさそうなので。ははは。